クラウドこの番組のテーマはシェア。みんなといろんなことを共有することです。そこでこのコーナーでは番組オリジナルのミカコシクラウドシステムに皆さんの気になること、私の気になることをどんどん置いていって番組を聞いているみんなとシェアしていこうと思います。は、このクラウドシステムで思い出したんですけど最近昨日 iPhone 変えたんです。で、まあクラウドシステムとかそれこそ活用してね。 あの、データ移行とかするじゃないですか。あの、全然私忘れてたんですけど、えー、i p h o n e s スイカ入れてるんですね。それも勝手に、あの、なんだろう、データ移行されてると思ったら、あれしないんですね。ちゃんと自分で数字で登録し直さないといけないらしいんですけど、消しちゃってね、元の iPhone に入ってたスイカのデータも全部、だから番号もわかんないし、あの、チャージしてたお金も、 全部消えちゃってまあまあな、大損害<笑>チャージしたばっかりかこしクラウドなら<笑>そんな、そんな時にかこしクラウドならさらさらさらさらサラスイカの情報降ってくる<笑>えー、降ってきませんが。ね、かこしクラウドは、えー、もうちょっと楽しい情報をシェアしていこうと思います